2011年3月11日2時46分東日本大震災が発生した日時ですもしかしたら君はまだ生まれてなかったかもしれませんね僕は歴史の年表を覚えるのは苦手ですがこの日時ははっきりと覚えています僕の母が亡くなった日時だからです正確に言うと その後30分ほどかけてやってきた高さ10メートルを超える津波によって母は流されてしまいましたこの津波や地震の被害によって亡くなった人は約2万人に上ります母が住んでいたのは岩手県の陸前高田市という町です人口2万3000人ほどのうち1700人以上が亡くなりました 地震が起きた時、僕は日本にいませんでした。アフリカにあるコンゴ民主共和国という国の取材を終えたばかりで、その隣のザンビア共和国のホテルでゆっくりと休んでいたのです。早朝、泊まっていたホテルのスタッフに、日本で大変な地震が起きたらしいぞ、と言われて、慌てて飛び起きました。テレビをつけると、世界中のニュースチャンネルで、 黒く巨大な津波が街を飲み込む様子が放送されていますまるで映画のワンシーンのようで本当に起きたこととは思えませんでしたすぐに立家に電話をかけましたがつながりませんインターネットで調べてみても陸前高田市の情報は全く入ってきませんでした誰も情報を伝えることができないほどの被害を受けたのだと思い 僕はすぐに帰国の準備を始めました東京に着いたのは2日後の真夜中でした福島県の東京電力福島第一原子力発電所で大きな爆発が起こったというニュースがあり店もほとんど開いておらずスーパーに行っても食料品の棚は空っぽになっていましたガソリンスタンドには長い列ができていて レンタカー屋さんも閉まっています僕は親戚から車を借りて全く車の走っていない国道四号線を岩手へと向かって走り出しましたその途中見慣れない電話番号から僕の携帯に電話がかかってきたのですそれは父からの電話でした当時僕の父は陸前高田市の病院で働く医師でした 突然の大地震に津波を警戒した病院スタッフたちは患者さんたちを屋上へと避難させているところでしたそこに巨大な津波が襲ってきたのです病院の最上階の4階で患者さんを避難させようとしていた父はその津波に飲まれてしまいました幸い病院の外に流されることなく 波の引いいたたタイミングででで屋上へとととと逃れることができたというこがきうすその後父は避難所で医師として働いていましたが寝る暇もなかったためついに倒れてしまったのですそのため他の病院に運ばれてそこから僕に電話をかけてきたのでした父が生きていたことを知り安心した僕は 母さんはどこに避難しているのと聞きました。でも父は、わからない、と答えるばかりです。僕と父は合流するとすぐに母の行方を探し始めました。街のあったところは黒い瓦礫で埋め尽くされており、生き物の気配はありません。避難所となっている体育館や公民館を訪ね歩きましたが、 母はどこにも見つかりませんでした次に向かったのが隣町の体育館ですそこは遺体安置所になっていて名前のわからない人々の遺体が何百も並べられていました僕と父はその一つ一つの顔を覗き込み母の面影のある遺体がないか探し始めたのです そこから何日も何日も遺体安置所に通いましたが母は見つかりません日が経つごとに安置所の遺体は少しずつ傷んでいきました母の遺体が見つかったのは地震から約1か月後の4月の9日のことでした家から9キロも離れた川の中から見つかったのです 母が亡くなったという事実はとてもつらいものでしたが遺体が見つかったことに僕も父も安心しました津波によって命を奪われた人々の中には未だに遺体が見つかっていない方も多いのですお葬式も上少し落ち着くと母が亡くなったという現実が重くのしかかってきます 僕にとっては母ですが父にとってはこれまでの人生の多くを共に過ごしてきたパートナーとの別れです震災前はよく冗談を言う弱さを見せない父でしたがその頃には毎日悲しげな表情を浮かべていましたある日家でご飯を食べていた時父の目から涙がこぼれました 僕は父のそんな姿を見たことがなかったので驚いてしまいましたきっと父には僕には想像もできないほどの悲しみ辛さがあるのだと思うと胸がぎゅっと苦しくなりましたそれから時々父がそうやって泣いている姿を見かけては僕も苦しい気持ちになったのですがある時こう思ったのです 父がこれだけ悲しんでいるのは、それだけ母のことを大切に思っていたからではないでしょうか。まるで自分自身のように感じる存在だったからこそ、それが奪われた時に身を切られるように苦しいのです。そう思った僕は、改めて父の涙に目を向けました。一粒一粒、ゆっくりと溢れ出てくる涙は、悲しみや苦しみから出てきたものではあるけれど、 その中にはそれに負けないくらいのたくさんの愛情や思い出が詰まっていたのです。それは弱く頼りないものではなく、とても美しいものでした。もしかしたら君も大切な人との別れや大事なものを失ったりしたときに涙をこぼしたことがあるかもしれません。泣くなんて弱いことだと思ったことがあるかもしれません。 でも本当はそれは君の中の大切なものに気づく心の底からのメッセージでもあるのです悲しみを否定するのではなくそのように受け入れた時それだけ大切な人やものに出会えていたことを知りその思い出もまた君の人生の大切な宝物になっていくのだと僕は思います